皆さん、こんにちは。星空写真家、タイムラプスクリエイターの成沢宏之です。えー、やっと発売されますね。えー、やっと発売って言っていいんだよなこちら、iFootage のシャークスライダーナノっていうですね、動画撮影やタイムラプス撮影で使用できる小型のスライダーです。めっちゃつら小さいですよね。国内で ようやく発売、2022年の9月8日に発売ということで今回先行レビューということで機材をお借りしました国内で発売って今言いましたけど実はこれね2年前にもう海外では発売済みの商品なんですよでその後コロナになって発売がずっと延期っていうかされてなかったんですね国内で、まあ、それがようやく発売までこぎつけましたよという商品ですね実は私海外で発売されたタイミングでしばらく使わせていただいてたんですよ 多分、まあ、私もですねタイムラプスをメインに撮影してるからっていうのもあってスライダーは結構いろんなスライダー使ったんですよで私が知る中でおそらく最も小さくコンパクトで、えー、撮影まで の, その準備時間っていうのが一番短いスライダーだと思います1、えー、回これ使うともう撮影が本当トントンと拍子でストレスなく短時間で進むんでなかなかこう手放せなくなるスライダーだと思いますね ただですね、そういった撮影を可能にした反面削った機能っていうのもあるんですよ、まあ、大きく2つかな、まあ、それもご紹介したいと思いますということで今日は i f フ o t a y シャークスライダー Nano のレビューでございますいってみましょう まず簡単にこれどういうスライダーなのかっていうのをご説明しましょう、まあ、動画やタイムラプスにモーションを加えれるこう左から右とか右から左っていうのができますでここの部分がターンテーブルになっててこう動くんですよで通常スライダーってその三軸で動くのがあの人気があるのかなレールそれからパンそれからティルトですね でその三軸で動かすっていうのが、あのー、モーションコントロールの主な動きだと思うんですけど、このスライダー、そのティルトの部分が外されてます。ティルトはできません。カメラに角度をつけることはできません。スライダーと、それからパンモーション、横の動きですね。の 2-in-1 のスライダーになります。ただ、まあ、ティルトってそんな使わないんですよね。私ね、あんま使わないんですよ。だから使っても、そのレールだけとか、レールプラスパン。 っっていう感じでで組み合わせることが多かったんであの私の用途にはすごくいいスライダーですねで通常そういう三軸ティル三軸もコントロールとか実現するときっていうのはこのレールにモーター2個プラスして結構ごっつい機材になるんですよでそうやってモーター2個プラスするもんだからそのカメラをと接続するブラケットっていうのがあるんですけどそれがね強度の弱いやつが多かったりで強度の強いやつがあって あってもそれ結構ごつくてですねそこそこ重くてセッティングにも時間かかったりとかっていうことがあったんであんまりねこう率先してがっつりやりたくないなんて本当に本気の撮影じゃないとそのセッティングやりたくないなっていうのが正直なところ、まあ、自分の感想ですけどねだったんですねただこれはそのティルトなしでレールとパンだけでこういうコンパクトな動きができるってこれだけ小型軽量にしちゃったっていうのが、えー、まず最初の特徴ですねでそれから 動く幅これ多分2 0ンチぐらいだと思うんですけどめちゃめちゃ2 0ンチで狭いなと思うんですよただですねこれ裏側にですねもう一個こういうふうにですね上上下で、えー、別々に動くんですねでこれで倍の距離動くようになります あの私が今まで使ってたシャークスライダーミニっていうスライダーなんですけどそれと比べてみる と,、えー、とシャークスライダーミニは、まあ、レールを連結して、えー、どんだけでも長くできるよっていうそういうスライダーなんですけどね、えー、だいたいその、えー、とレール2本分ぐらいですね約40センチモーションレールモーションをかけることができます。 卓上の状態だと2 0センチぐらいしか動かないですけど三脚に立てれば4 0センチの可動域が出るとことですねだから基本的には三脚で付けた方がいいですですでねこんだけ短いんだけど倍の、えー、と可動域があるっていうことなんですねこれ最近流行りのスタイルなんですけどこれにプラスパンがついてるのは多分これだけですあの他のメーカーのやつはパン軸パンのモーターをまた別にこうつけないと えー、できなかったと思うのでなりさは調べですけどね間違ってたらすいません<笑>シャークスライダーなどのようなスライダーの特徴は前後に動かした時にレールが映り込みにくいっていうことですね通常のスライダーですと前後に動かした時に下の部分にレールが映り込んでしまうっていうのがあるあるだったので結構構図に制限があったんですけどもシャークスライダーなどの場合は長さが変わるので 下の部分ににレールが映り込みにくいですだから通常のスライダーよりも前後のレールモーションに対して、まあ、どんどんトライしていけるようなそういうタイプのスライダーなんですよねでモーターパワーが非常に強力で、えー、ここにですねネジ穴がついたってこれで縦にセッティングすることができるんですよでこう縦に動かすっていうことももでききます、はい、でもちろん斜めの動きっていうのもできます これはあの私が今まで使ってたシャークスライダーミニにはなかったモーターパワーですね。本体が小さいのは屋内で動画撮影する上ではすごいメリットがあっていろんなところに設置できて取り回しが利くのでめちゃめちゃ撮影がはかどるんですよね。でロック機能がついてるので構造を変えるときもカメラが脱落したりするっていうこともなかったです。えもちろんライブ配信とかでよく使う 同じところを行ったり来たりするようなループの機能っていうのも備わってますでですね本当操作がシンプルなんですよ電源をオンしてここのボタンを2つ押すと A 点 B 点っていうのを決められるようになりますこう手で動かしてですねカメラを手で動かして A 点を決めたらここは A 点だよって指示を出して B 点まで移動してこういうふうに角度をつけてここでフィニッシュしてほしいなっていうところを B 点にします、えー、スタンバイスタートっていうふうにやると、えー、撮影がスタートしますすごいシンプルで今までのスライダーってアプリで操作するやつがほとんどだったんですよアプリ経由でいちいち動かすんじゃなくてこう手動でねマニュアルでこうやってこっからここまでみたいに決められるんで 余計な設定がないのでテンポがサクサク進めることができますその A 点と B 点を決めたら電源をオフしない限りはその設定ってずっとメモリーされるみたいですなので動画撮ろうがタイムラップス撮ろうがずっと同じ動きをすることができるのでこうテンポよくいろんな場面を撮りたいみたいな動画撮影の時は本当便利ですねでバッテリーはですねえっ、ー、とこのソニーの NPF っていうタイプですかねこのバッテリーを使いますこのバッテリー 結構動画撮影やってる人はいっぱい持ってると思うんですよ、このバッテリー。だから、これが使えるっていうのは非常に便利ですね。で、これ、重さが 2kg ぐらいあるんですよね。えっ、ー、と、ビルドクオリティはすごく高くてかっこいいんですけど、ちょっとなんか重めに感じるかもしれませんね。ただ、このサイズだったら、少し大きめのカメラバッグだったらもうすっぽり入っちゃうので、持ち運びはめちゃめちゃ楽だと思います。 で私、まあ、星空の撮影もするんですけども、マイナス環境でも十分対応できました。えっ、ー、と、一応、メーカーの交渉値だと、えー、マイナス25度まで大丈夫って書いてありましたけど、もう余裕でしたね。ガンガン動くんですごく頼もしい。そういう厳しい撮影環境の中でも、すごく頼もしく動いてくれたスライダーでした。あと、モーターを駆動させるときは、音がめちゃめちゃ静かなのであの、インタビュー撮影とか、そういった動きも、これはできます。 ケースを開けると中にはえこのシャークスライダーミニの入ってる発泡ケースとそれから小さい箱の中にスマホホルダーとタイムラプス撮影でえカメラとこのスライダーを連動させるためのシャッターケーブルと USB-C ケーブルっていうのが付いてます USB-C ケーブルはえモバイルバッテリーとかをつなげれば USB 給電しながら撮影ができてでえとこの上にカメラを乗せてカメラと ここにある、えー、とレリーズの端子をつなげれば、えー、とここからレリーズの信号がいくということですね、はい。シャッターケーブルは5つ入ってるんですけど、えー、ちょっとこれ注意なのが、あの一番、えー、使ってる機種多いんじゃないかなっていう、その3極3極の 2.5mm のシャッターケーブル、これが同梱されてないです。だからそのケーブル使ってる人はちょっと注意です。えー、別売りになります。 一応、純正だと E3 っていうやつがそれに該当します。あと、2、え、個、ー、の Z9 とかで2個、えー、の上位機種で使えるシャッターケーブルっていうのも別売りになりますのでご注意ください。という感じでですね、2-in-1 っていうんですかね、レールとパンモーションの2つの動きが1つになったっていうのがこのシャークスライダーナノの特徴でして、えー、さっきも言ったその可動域が広がるタイプ、こういうスライダーのタイプで 2-in-1 で、 ワンパッケージになっているってのは多分これだけですこれだけめっちゃ小型で使い勝手だいいですただそれに伴って削れられた機能っていうのが自分の中で二2つあるのでそれをお伝えしたいと思います<音楽>まずはマニュアルですねこれブラシレスモーターっていうやつを使ってるらしくてそれの特徴みたいなんですけどあの動画撮影でこうマニュアルでねこうやって動かして撮影したいっていう人って結構いると思うんですよ その用途には合わないです。あの、ちょっとね、ガタガタガタガタガタっていうんだよね。ゆーっくり動かすモーションっていうのはちょっと手動でやるのは厳しいですね。動きの速いやつならいいんですけど、でもそれだったら多分、さっき言ったその、えー、高速セットアップのやり方があるので、そっちで撮影した方がまだいいかなっていうふうに思います。そういうマニュアルで動画を撮りたいっていう人には、このスライダーは向かないですね。それから、えっ、ー、と、タイムラプスの機能で、 省かれているのがこれ結構自分的には痛いんですけどあのキーフレームっていうのができ打てないですできないです例えば自分のタイムラプスの場合だと、えー、最初はこの位置で100枚取ったらそっからこう動いてほしいとかっていうことをやりたいんですよそういうこう複数の動きを組み合わせてやりたいっていうことには対応できないですね私が今まで使ってたシャークスライダーミニ でではそれができますえキーフレームを打って、えー、動きをプログラミングしてですね、えー、こっからここまではこの動きここからここまではこの動きここからこれまではこの動きで合計500枚取ってねみたいな設定ができるんですけどこれは残念ながらできないです。 ここからここまで A 点と B 点だけ設定して、えー、その動きを設定したらそこの動きをするだけってことで そ, その次こういう動きをしてっていうプログラミングができないですざっ、はい、と使った感想をお伝えしますけど、まあ、総括すると、まあ、同じこと言うんですけど、えー、この世で最もコンパクトな 2-in-1 電動スライダーだと思いますでセッティングが本当に短く簡潔に済むので撮影がめちゃめちゃスピーディーになります これ一回味わうとなかなかほら他のスライダーに行けないなっていう感じが自分はしてますただまあさっき言ったそのタイムラプスでねその長いレールが欲しいとかあとそのキーフレームを打って複雑なモーションコントロールを与えたりとかはたまたマニュアル操作でこう動画が撮りたいとかそういう欲求はこれは対答えられないのでその場合はまあ今まで使ってたシャークスライダーミニを使うっていうことで 自分分の中ではまあ使いいいけをしたいかなと思います、まあ、どっちがいいのって言われるとね、なかなか難しいですけど、まあ、そういった違いがありますので、えー、ぜひご検討いただければなと思います。えー、このシャークスライダーなのですね、リンク先概要欄に貼ってあります。国内の正規代理店の浅生紹介さんネットショップにえリンクしてあります。そこに一応全商品載ってますので、えー、そちらをご覧いただければなと思います。はい、えー、それでは今日の動画は以上になります。えー、シャークスライダーなの ぜひ皆ささんも使ってみてみください、えー、それではまた次の動画でお会いしましょうさよならバイバイしたっけね